えー、なんと350円でしためちゃめちゃよくないですかこれこちらが1400円かなで合計1700円ぐらいそのアウトドア事業部がキャプテンスタッグですからねキャンパーの人ならねもうよく知ってるブランドではないかと思いますはい、えー、皆さんこんにちはサルです、えー、2月からねあのいろんなものが値上がりするということで なんかねキャンプ用品については、えー、平均が400円ですかなんかそんなね、あのー、情報もちらっと見たりしました、えー、非常にね厳しい<笑>価格になってくるわけですね、まあ、そんな中ねいかにねコスパのいいものをあの見つけるかっていうことがねキャンパーの皆さんにもね<笑>求められているのかなとまあそんなことないかもしれませんけどね あの割とね収入は、えー、自分の好きに使える場合とかはね、えー、大した問題じゃないんでしょうけどね、あのーまあ、値上げといっても平均数百円ということですからねただ、あのー、収入がねあの全て自分が好きに使えるわけではないような場合こう上手な買い物っていうことがね必要なのかなと思ったりもしますちょっといいなと思うねフライパンがあったんですけど、えー、1万5000円かな うん、ちょっとねそれはねあの私の中では価値観に折り合わないなと思っててもう少しねあの安く手に入るものがないかなと思って探してたらありましたであのポチってみましたそれがね今日届いたこちらになりますはいえー、ということでこちらの商品になりますね パール金属株式会社製品サイズは、えー、約ですが全長が 340× 幅が 215× 高さが 110mm 表面加工はシリコン樹脂塗装材料の処理は鉄寸法が 20cm というふうになってます商品名が鉄職人国分化炒め鍋 20cm パール金属株式会社パール金属といえばね いわゆるここのアウトドア事業部がねあのキャプテンスタッグですねなので、まあ、アウトドア用品についてもねたくさんのこう実績を、ね、持っている会社ということで炒め物はもちろん揚げ物にも便利な極化タイプメイドインつばめ山城鉄職人極豚炒め鍋炒め物はもちろん揚げ物にも便利な極豚タイプ2 0ンチ えー、いいですねべての熱源に対応とこのあたりのねあのセリフがねキャプテンスタックらしいねパール金属らしいね、はい、でそれの蓋もねこんな感じでありましたはい蓋です蓋をプラスしてさらに時短エコ調理<笑>グリルパン 20cm を蓋 ですねはいえー、製品サイズが約ですが全長 275× 幅 215× 高さが20表面加工シリコン樹脂塗装材料処理は本体とってとも鉄であると、えー、商品名ラクッキンググリルパン 20cm 用蓋はい、パール金属株式会社なのでこちらもねジャンコードも出てます素晴らしくないですかこれ340円 これは素晴らしいですよねなんかね調べたところこれでなんか炒め物はしないでくださいっていうことらしいですけどまあがっつりは無理でもね多少温めるぐらいは普通に鉄だったら間違いなくできそうだなと思いますしまあ自己責任にはなりますけどねあと取り皿としてねこれ使えるのがいいなと思ってますいいですね真っ黒 ですね、リベットも、ね、しっかりしてるしとってもね取ってっかここの部分ねあの四角い、ね、ものを曲げて作ってますが結構頑丈ですあの曲がったしそうにないねあの強度を確保してる感じがありますでこっちも開けましょういいサイズ感ですね 20センチここがね1 8ンチから2 0ンチで深さがね、まあ、1 0ンチ前後それより大きくないやつが欲しかったんですよね鉄製の持ち手になって穴が上下にある感じねはいいいですねえー、木を突っ込んだりしますよねおそらくね、えー、ここがね 28mm まあ約ですけど2 7ミリぐらいまあちょっと内側にね溶接の 何、あのー、ていうのそのビード、えー、も持ってますからね溶けた鉄をね、まあ、そういう意味ではね2 5十五ぐらいがいいかな25ぐらいで入れればぴったり入るしここの長さがまあ今のところ1 0ンチ弱そうだねベストは多分ね20から2 5ンチぐらいここがね直径が2 5ミリの 丸い棒まあ明らかにこれは25はないですねちょっと細い20ぐらいしかないですけどね長さはね5 0ンチぐらいあるかな結構長いでこういうやつをここにね入れてこういう風にすればね、えー、まあ焚き火でね遠くから触る時でも熱くないとまああと手袋してなくてもねここ持たなくていいと、まあ、ただその場合こうなんかね止めるものをねあの打たないとね えー、とね、蓋はね大体いい感じですえっ、ー、とね厳密に言うとここに当たっちゃうんですねという感じで見るとこの端がねちょっとねこのへこみんとこがねはまってはないですはめようと思えばどっかこう切りかかないとねこう鍋の一部分を切り替いてやればここにパチッてはまりそうではあります、ね今 こっちをはめてやるとこっちが浮いてますもんねちょっと見えにくいと思うんですけどねその辺はね DIY の楽しさですよあの<笑>使いながらね自分がいいものに仕上げていくというねまあそんなことをそのうちすると思いますよ多分いいないいな2つセットで1700円ちょっとですよ こういう買い物をねして楽しめればまあ少々の値上げぐらいならね対応できるかなと思いますせっかくねこうフライパン鉄パンなんでねガシガシねあの強い焚き火でね料理したいなというふうに思っておりますということでねまずは開封でしたこの持つところはねどうしても鉄むき出しでね熱いのでねやけどしないように革手袋とかシリコン手袋とかね 使わないといいけないんですけど、まあ、例えばひと工夫して c a n d o で売ってるようなねこれあのー、メスティンハンドルカバー結構大きいのでこういうんだったらね多分普通に入ると思いますほぼぴったりですねこれうわすごいあつらえたみたいにぴったりですね<笑>これね多分ここをカットしてで水で濡らして入れればここまでぴったり入って<笑> で、穴もね、開いたので、木とかも差し込めるし。でも、え濡らしたのが乾いたらね、縮んで抜けなくなると思います。ま、ああの、燃えたらね、あれなんで、自己責任ですけどね。こんな、すごいですね。えこちらなんかもね、え例えばこれ、シェラカップハンドルカバーかな。セリアとかの。ぴったり。こうですね。もうぴったり。なので、 まあ、こういうシンプルな商品っていうのはねこういうカスタマイズがね自由なので本当にねこう自分流に仕上げていくことができるのでほんとね楽しいなと思いますまあ、全部合わせてもこれ今2000円いきませんからね素晴らしいですねパール金属さん、うん、はいということでえ使い方をねこれからどんどん挑戦していきたいなと思いますご視聴ありがとうございました 料理編もねまたやってみますのでよかったら高評価ボタンそれからチャンネル登録もよろしくお願いします。